人々の心を魅了し続ける長良川花火羽振りが見せる岐阜の夏をお客様お一人お一人に届けます作品名を一銭と言いますどうぞよろしくお願いします 盛り上がっていき ま, しょういきますよ 全然入ってない。